おごめん。大分の高橋親方です。今回はアイドルハロープロジェクトのコンサートハロコン花鳥風月の熊本公演簡単なレポートを行います。まあもちろんこう、ね、まあネタバレ最後はですね。瀬戸りは出す予定ですけれども、ええー、それはもう最後に見たい方だけご覧いただいて、まあ基本的にはオーソドックスなですね。どんな感じだったのかいやもしくはですねこの熊本ならではのその MC などの内容をご紹介いたしますのでどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたしますまずはですね現在行われています春のハロコン花鳥風月まあ、どのようなコンサートか簡単にご紹介いたします、えー、今年の3月から5月まで全国各地で行われていますハロプロのメンバーを全体で4つのチームに分けてまあ、花ですね、鳥風月と ですね。それぞれで公演を回していきます。その各チーム、例えばチーム花ですと、えー、必ずですね、ハロプロに所属している5つのグループのですねメンバーが必ずいるようになっております。あの冬のハロコンの時はですね、えー、全体をまあ6つのユニットに分けてまして、まあ極端な話、えー、公演によりましては、あ、今日アンジュルムのメンバーがいない、あ、つファクトリーいないなっていうことがあったんですが。 今回はまあ一通りですね、各グループですね、網羅しているのが特徴です。今回私、熊本公演に参加いたしました。熊本公園は、花の公園のみでした。この花というメンバーの上に表ございますけど、ご覧ください。いかにも、私、親方好みのメンバーが揃っています。いや、もう本当、あの、100点満点近いメンバーですね。 えー、もちろんまあ細かいこと言えばこのメンバーがいたらもっとよかったなっていうのはあるんですけれどもね一押しオシ、ね、中美希ちゃんとか横山ね奈なちゃんもいいですしね上国良萌えちゃんね島倉理花様など本当結構本当みんな大好きなメンバーが揃っていて本当に楽しみでした今回ですねそしてあの熊本公園に行ってまいりましたのでこの熊本公園ですねざっとした感想をこの後ご紹介いたしますさあ2番目その熊本公園なんですが まあ、ちょっと全体的な、まあ、いろんな背景からご紹介いたし ま, すまずですね、まあ、実は今回のこの花鳥風月のコンサートツアー自体ですね私実際はこう参加するかどうか結構悩みました、えー、まあ一つがですね、まあ、このコロナですねコロナ禍でこうできるものなら参加していいのかというのを結構悩みました。 2つ目がですねこの5月連休5月の2日から6日っていうのがまあ、まあ、ハローコンで言いますとこの九州の福岡熊本公園って連チャンで行われていますし、まあ、更に私もう一つあの5月5日にですね夜なんですけれども、まあ、別のアーティストのですねライブがあってこれもともと1月やったのが延期でしたので。 まあ、ね、日程的にちょっと厳しいんですけどどうしても行きたいということで、えー、そこを照準に合わせてましたので実際こう連チャンで福岡行って熊本行ってまた福岡かとかなるとかなりそれは負担ですのでまあ結構、まあね、どうするか悩んでました、ね、福岡行くか熊本行くかどうかなと。でさらにですね実は熊本公園当初ですね4名欠席予定があったんですね。娘のですね、えー、福村瑞希ちゃん そしてビヨンズの3名が、まあ、当初別の公演に出るということで、えー、実は欠席の予定が出てましてまあ結構いいメンバー揃っているけど結構また抜けるメンバー4人も好きなメンバーばっかしてそこまでして無理して勘でもいいんかなとかいろいろ考えてたんですけれどもねまあ結果的にのちょうど紹介しますが、えー、4名は参加することになりました。えーまあ、ということで悩んでまして結果ですね 今回はファンクラブの先行のチケットは取っておりません、えー、3月末ぐらいにですね、えー、一般の先行予約でチケットを確保いたしました、えー、今回ちなみに、まあ、1階席の中段ぐらいだったんですけれども、えー、前回の冬のハロコン熊本公演実は私最前列でしたでファンクラブが結構立ちつったし最近九州公演運が良くて最前列や3列目4列目ばっかしだったんですけども まあ、一概には言いませんけども今回もしかしもしそのファンクラブで選んでいたならばもうちょっといい前の席かなというのもおったんですがま あ, あの中断でも実はあのそんなに遠くはなかったということがえ現場で分かりましたでその現場なんですけれども私これ危なかったんです本当に、えー、会場実は勘違いをしてました、あのー、今回行われる場所は 熊本城ホールという場所ですあの、まあ、あの桜町バスターミナルセンターに付属している新しくできたホールですで過去2回のハロコン私は参加した分は、えー、熊本城の麓の、えー、市民会館ですね昔ねの、えー、シアーズホーム夢ホールで行われてまして私も今回そこで行われていると思いました、えー、場所は熊本城ホールという名前は知ってたんですけれどもただ、まあ、恥ずかしながら私 そのシアーズ夢ホールがですね今年の4月から熊本城ホールって名前を変えたんだと同じ会場でいわ名前だけ変わったんだと勘違いしてましてあのシアーズホームさんん大変申申ししし訳ございまません失礼なことを申し上げましたまあ余談ですが熊本時代の青年団の先輩がシアーズホームで働いてましたけど今も働いてるんですかねえまあ勘違いしてましてそれ気づいたのがですねほんと前の晩の夜中 たまたまこう座席とかをですね改めてこう見ながらで会場を見るとあら若干違うぞと桜町でもこれ市民ホールじゃないこれはあのバスターミナルの方だということで焦って危うく会場を間違えるところでしたでそれ皆様もあの会場の間違いには気をつけましょうまあ幸いあのこのね市民会館と熊本城ホールですねえまあ近いえは近いんですけれどもまあ当日間違えてたらパニックになってたでしょう。 そ, そしてですね、えー、この熊本公演、まあ、全体振り返ってですね思ったのがこれやっぱりメンバーもそしてセットリストもかなりこれ充実していたなというように結構私満足感高い公演でしたもうあのまずですね、えー、当初、えー「休みます」ってね欠席しますという予告があった4名がですねまあ無事に合流いたしました。まああ実はあのののコロナの影響でその その余命がですね参加する予定だった別のイベントがまあ、残念ながら中止となりました。まああのー、その東京でのイベントにですね参加されるご予定だった皆様には本当あのー、大変残念でですねこうね申し訳ないとかいう気持ちはあるんですがまあその熊本公園に参加する身としてはまあ正直非常に嬉しくですね参加して良かったというふうに思ってます。で私もですねあと。 まあ、15年のブランクがあって2年前からようやく、まあ、ハロー歌に復帰したばかりの実際まだしん、えーね、新座物茜一人だった新米社とかに言われそうですけれども、えー、で実際あのハロープロの曲実はあまり知らないんですよ。で す, かですけども、まあ、今回あのこの「ハロコン」はですね全員で歌う曲と、まあ、2人組3人組などのこのですユニットコーナーと2つありまして。 まあ、ユニットのはさすがに申し訳ございません結構マニアックな曲というか知らない曲が多かったんですけれども全員で歌う曲は結構あのメジャーな曲とか、まあ、私が知っている曲、まあ、割と新しいリリースされた曲も多いのでですね、まあ、非常に楽しめたかなというふうに感じてます。まああのー、アルののの曲知らなくても結構盛りりり上がります、あのー、ペンライト振ったりで私の場合はあのー まあ、結局はです、ね、あの推しメンとかいろいろ舞台上にいるメンバーをこうずっと眺めながら目の保養をしてります「こら変態じじい」となりそうですけどほあの満足感の高い、えーまあ、友達に後ほどですねあのちょっとまだハロープロ歴が長い私の友人にまあ熊本の瀬戸りを紹介したら「あ割と瀬戸りこれいい曲だない」と。 ということでです、ね、まああのそこそこの、えー、ハロータレキュラある方も満足できたですねこの花公園の瀬戸ではないかなというふうに思っております。さあ、ということで、まあ、瀬戸井はですね最後にご紹介するといたしましてまあ今回熊本公園だけのですね内容というのはまあ具体的に紹介してまいります。まあ、このの MC でですすね、ね、えー、基本的に各公園のご当地ネタをです、ね、話題として、 まあ、あの展開されているようです。今回ですね。mc 全体の司会進行を務めたのは、ジュースジュースの井上、れいちゃん、レイレイ、そしてまあメインの回答者となったのが、もうやはり熊本出身。この方アンジュルムの上、国領萌ちゃんかみでございます。で、全部で3回ありまして。まあ、メインの mc がま22、あ、番目にあって。 まあ、最初と最後はオープニングとエンディングに付随した、まあ、ちょっとした MC ということでございました。まずオープニングの MC でですね、まあ、あのレイレイが「いやまあ、今回はですねなんといっても熊本出身上國陵舞さんですふるさと凱旋です」と言ってあおってえー、上子が「熊本の皆さん帰ってきました」ということで。 えー、とそこでですね、会場が一気に沸きます、あのー、会場はですねやはり神子のふるさと熊本ということで、えー、アクアブル水色よりかちょっと緑色に近い色のサイリウムがいっぱいふられてましたしこれも終始ふられててさすがやっぱ熊本お膝元、えー、今回は神子がやっぱり多かった続いて意外とチェルが多かったイメージですけれどもまあ余談ですけど私も今回あの ペンライト2つですね1つがやっぱあの、まあ、モーニング娘。2 1押しの、えー、紫シェルそして、えー、にこちらアンジュルミンの一番星外旋のカミコのですねアクアブルーを振りましたここだけの話本当は私エメラルドグリーンを振ってたことはないですたまたまペンライトに色がなかったこととつばきファクトリーの小野み穂ちゃんも好きということがありまして、えー、ということでアクアブルーを振りましたえー そしてですね、神子は一言、ね、熊門のようにね、今日はしっかり頑張りたいと思いますということで、えー、今思うとどういう意味なのかというところなんですけれども、えー、まあ、本当ん熊本ということで、えーまあ、後ほど紹介しますけど、かなり気合が入っているイメージでした。で、続きまして、そのですね、まあ、幕開いにあった、えー、2番目のメイン MC で。 こちらではですね熊本について、まあ、神子が食べ物を中心に、えー、熊本の魅力を PR されましたでグルメについては2つですね1つ目が下通りもうほんと町にあるんですけれどもバタン牛タンン牛という、えー、お肉料理屋さんです、えー、肥後の赤牛とか馬の肉そして仙台の牛タンなどが食べられるですねこれリッチなで美味しいですね お肉屋さんです。実は昨年の秋のカロコン熊本公園でもカミコがこのバタン牛タンさんをもう猛烈にですねプレゼンされていたのを覚えてます。それに早速私も心を動かされまして、えー、後ほどですね実際に下通りのバタン牛タンさんでこのですね丼ぶりをいただきました。えー、実際その時の動画上げておりますのでぜひあのご覧ください。 で、また状況も落ち着けば、ぜひ、あの美味しい熊本の馬家門と。神子の聖地巡礼として、ぜひバタン牛タンさんにもおやりください。で、もう一つグルメの二つ目が、タイピーエンという食べ物、ご存知でしょうか。熊本の郷土料理で、熊本ではあの給食でも出るほどメジャーな料理です。私もまあ恥ずかしながら、まあ十五年前、熊本のですね、大学に入って。初めて出会った味ですけれども。 ちゃんぽんの麺をですね春雨にしたそんなスープですあの画像もつけておりますけれどもこれがねほんとダゴマかよね本当に美味しいよという意味なんですけれどもあの初めて食べた時私も感動しましたあの2年前か3年前に私大分の友達と一緒に太平園発祥の地だという偕楽園さんというところで太平園の動画も撮っておりますのでもしよろしければご覧ください で上子自身はこの熊本城の麓にあります城山園という観光スポットがございます。まあ、昔の江戸時代の城下町を模した建物が並んでまして観光案内所やそしてあのいろんな料理やお土産屋さんもございます。まあ、そこにある泰苑園がおすすめとおっしゃってました。で私事ですけれども私自身実は城山園でおすすめなのがお菓子の購買さんのですね、えー、神太鼓のソフトクリーム。 クイフィというこうアンコートをね白玉餅が入っているこのソフトクリーム本当美味しいのでデザートとしてぜひお食べくださいあの動画も上げておりますそしてですねまあグルメまた、うん、あの話が続くのでレイレイがえ食べ物ばっかじゃなくて他にもなんか話題があるかなということで話したところですねあのこれレイレイですね、えー、そういえば熊本といえばクマモンだねと。 くまモ、あ、ントですと熊門なんですけれども、えー、私くまモンの靴下が大好きで履いてますとただ穴が開いちゃったんですよという話をレイレイがしてましたそうするとカミコが、えー、そういえば今回一緒にね花組で帯同しているツバキファクトリーの新沼キソラちゃんキソランもくまモンの、ね、靴下よく履いててこう練習とか勝負どころで履いてるみたいということでですねやっぱり熊 熊本がです、ね、本当に人気だなとということを感じましたそして最後エンディングに行く前にですねあのちなみにあの差し入れ今回熊本公園ですねハローメンにですね神子のお母さんから差し入れがあったそうです。 えー、ゼリーとそしていきなり団子ですね画像もありますけどあのあんことさつまいもを包んだ団子ですこれがまた美味しいんですよあのー、ぜひこちらいきなり団子もケロロ軍曹も大好きでございますので、えー、お召し上がりくださいそしてエンディングでですね最後レイレイがですね一言神子の裏エピソードを話しておりましたで神子はですねあの楽屋で行くストレッチをされているそうなんですがなんと今回この熊本公園では このステージ袖でですねもうここでもしっかりストレッチをされていたということでもうレイレイは「いやさすがやっぱ ふ, ふるさとのね熊本凱旋ってことで気合が入ってますねー」っていう話でしたら神がが照れてたたのが可愛かったですね本当にこのエピソードを聞くとその各ハローメン、ね、メンバーの皆さん各地元でかなり気合が入ってんだなということが分かりました。 最後にですねあのー、MC ではないんですがえー、まああのとある、まあ、ネタバレにならないようにあえて言いますと今回の花公演ではえすこれ日替わりなんですけれどもで熊本ではですねもちろん神子が、えー、言いましたがその時に言った言葉が「神国領の国は」 難しい方の国ですからっていうことを叫んでたんですね。あの「旧字体の国」を書いてくださいということですので、えー、皆様神国領絶対ですね「旧字体」の方を書いてください。あの清水国明さんの国の字ですね。ということで熊本ということでもうとにかく神子万歳レイレイもうまい、えー、そんなもう私にとっては大好きな二人あのですねちゃんと。 ね、レイレイのホワイトとそしてカミコのですねアクアブルーエメラルドグリンってことはないしょだよね振らせていただきました本当に楽しかったんですがまあその熊本公園でですねじゃああえて輝いてた人 MVP は誰か私は決めましたさあ誰でしょうかねじャんじャんじャんじャんじャんじャんじャんじゃじゃん MVP はジュースジュースの井上霊ちゃんですオブルトゥいただきます、まあ実はですねいろいろとジュースジュース同じジュースジュースの工藤夢ちゃんもかなりすごかったですしまああのひいきぬし抜きに推しメンの上くりおもえちゃんそして野中ミキモーニング娘。の野中ミキちゃんとかも歌やダンスがうまくてよかったんですけれどもレイレイはもう今回は あらゆるところでパフォーマンスがもうもうピカイチ卓越してましたねえー、まず何と言っても持ち味でありますあの井上麗ちゃんねボイスパーカッションですねボイッパですねちょっと私はなかなか言えないんですけどこれはもうあのこれを生で聴けたというのはかなり大きいですねあの決してあの曲名はまだ言ってませんからねはい お察しください、えー、まあボイスパーカッションといえばあのビヨンズの清の桃姫ちゃんかもねまあこぶしファクトリー現在ユュースジュースの井上麗ちゃんかというふうに湧いてますぐらいね本当すごい武器ですこれがまあねオリジナルオリジナリティといいますかレイレイの付加価値です他にはねない魅力でございますやっぱこれがかっこよかった、ね、生で聴くとより迫力があったということとで歌ですね レレイレイはもともと歌がうまいというね評判でしたけどもこう改めてこの生で聞くとこの声量がすごいですよね声がねたくさん、ね、出てぶれないですし低音も安定しているやっぱまあ拳が効いてると言いますかねであんねこんな何て言うかですね、まあ「ダンバラルルちゃん」の生歌を初めて聞いた時もそうだったんですけどもう画面越しでもうまい。 ね、あのいやヘッドホン越しでもうまいと思ってたところですね「鬼滅の刃」ちょとばじゃないですけどもうまいと思ってたのがですねやっぱ生で聴くとほら本当に上手いとこう響くもののがやっぱありああますあの、まあ、最後のね本終盤曲で盛り上がる曲があってそこの落ちたびでレイレイがね結構いい締め方するんですけど「あい!」ってねあの本当に失速もせず。 うん、声もね。相当声量があってね。声低くてかっこいいのでですね。ぜひあのまあ、レイレイもね。あの元々可愛いキャラでやってたというところもあるんですが、かっこいいレイレイっていうのはやっぱりこう冴えるなというのを今回感じました。で、またですね。ダンスも映えますね。あのー、スタイルが良くてですね。こうで髪も長いので、こう パ, ッパパってあのー？ 同じジュースジュースのタコちゃん黒夢ちゃんもそうだったんですけれども、えー、もうキレが感じられますよね。でほんとスタイル良くてあの何、ー、ていうかですね私も前回あの熊本のハロコンの時は最前列 で, でエンディングは目の前に井上霊々だったんですよ。もう見上げるに、まあ、正直 のつま先からずーっと最後脇まで私見てましたけどね変態で申し訳ないですけどもう本当に可愛くて美人で背が高くてスタイルいい。で今回その中段からちょっと離れて引きで見てましたけどそれでもやっぱりあのレイレイあのもう目立ちますしまあ正直レイレイジュースジュースでは一番推しではないんです。ダンバルチャーが一番推しなんですけれども ただもう最初から私あのオープニングからずーっと正直本当にレイレイ追っかけてましたねほんとスタイルよくてダンスよくてですねどこにいてもあっレイレイだとかっこいいなっていうのをやっぱ思いましたこうつい目を覚えてしまう惚れたあなたが負けよということで私も負けちゃいしまいました<笑>とかねいやほんとレイレイ推し度が高ね増しましたしあのー、でやっぱり MC ですね今回よーく頑張りました 疲れてる中でほんと、ね、に息する間があるのかと思ったんですけれどもでもともとレイレイはあのラジオ番組をねやってますから喋ゃりがやっぱりうまいですね落ち着いてしゃべりますしであの、ね、カミコと MC でも危険聞かせてちょっと話題変えて食べ物以外なんかないのみたいな縛り食べ物縛りだけなのみたいな話でね危険も聞かしてましたしでそうありながらも。 一箇所、すすんんんごく最初ででだところがあるんですねそこが、まあ、レイレイのご愛嬌というかねえやっぱレイレイってこう私も、まあ、知ったのがちょうど1年ちょっと前ぐらいで、まあ、拳が解散する直前ぐらいから知って、まあ、ジュースジュース入ってちょっと注目してたんですけれどもレイレイを初めてこういい、まあ、久保春菜ちゃん の, あのバースデーイベントでデートするっていう<笑>動画を見てですねちょっと私も「あレイレイちょっと ま、ず可愛いなと目が大きくくててスタイル良くてそしてあのリアクションが結構面白いのでこれ結構面白い不思議ちゃんかなというので実はちょっと注目してましてだんだんとこう少しずつ推し道をですねお、えー、す, すですねあの注目度を上げていって今日本当にいいメンバーなレイレイ本当にいいなというふうに思いましたね本当にありがとうそしてあの花のですねまあ MVP 今回決めましたけど花のメンバー本当にあにみんな笑顔で。 このね、頑張ってたところが印象的でした。えー、それでは最後まとめです。えー、まあ、ちらっと最後レイレイのところでもね。漏らしてしまったんですけれども、この チ, チーム花はですね。あのー、5月連休中、後連日、岡山、福岡、熊本とやっててかなり大変だと思います。それでもこの熊本公園でもダンス。ほんと揃ってました。し、こうなんていうか表情をしっかり作れている。 こうきついんだろうけどこう笑顔でですねそして決めるところはきっとに、ね、決めてこう油断してない気を緩めてないこう全集中じゃないですけれどもここは本当にプロだなというふうに思いました本当にですねだごありがとうねダゴありがとうまあおいた弁で失礼しました熊本弁でとってもありがとうということですいや楽しい時間でした本当にありがとうございましたまあコロナでいろんな制限はありますけれども。 いいろろですね、ね、えー、在宅派派とと現場派と、ね、ファンの中でもこう分かれるところなんですけれども私はやっぱり現場派ですね。やっぱりこう生でこう普段画面越しとかですね紙とかで見ているメンバーを生で見られるこれは本当に貴重ですしこう生だからのパフォーマンス迫力もあればアクシデントもあってこれがまた面白いんですね。こういういのを楽しめるですね、まあ色々 そこに裏に裏はいろんな努力とかありますし、まあ、コロナ対策などしながらもですねやっぱりこう元気をいただけるそういう気がしますねそしてまあこの最後ですね花鳥風月ですけれどもまあ5月末まで続きますどうかですね無事に公演ができることをもう願ってやみませんこれがもう一番のね幸せでございますということでですね、まあ、長い ですね、ええー、まあ公演でもありますしこの動画も長くなって申し訳ございませんが最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、一旦ここで締めますの で, で最後瀬戸へみたい方は後ほどですねこの締めの挨拶の後にご覧くださいということでですねいろいろお付き合いありがとうございましたで、えー、この動画もしよろしければですね面白かったやんとかハロプロ興味あったやんということがありございましたらあのよろしければ いいいねボタンを押していただけると大変励みになりますまたあのチャンネル登録もです、ね、よろししくお願いいたまますもなく実は目標である、まあ、1,000 名以上、まあ、1,000 名越したらど何人でもいいんですけどとりあえず 1,000 名という大台を越したいというところがですね今960以上ありましてまもなくでございますどうかあと一押しよろしくお願いいたしますあの春プロの話題も今後ですねご紹介予定ですまあ5月ですと椿ファクトリーがですね ね、2枚目のアルバムセカンドステップ出しますしちょっと今予約で待ってるんですけども同じく椿ファクトリーの朝倉ききちゃんの写真集あのー、ですね2枚目の写真集も今これが届けばまだレポートする予定でございますのでまああのハロプロの話題で一緒に盛り上がっていければと思います。そそれれででではは一旦いいいたたたたしししままます最後おききだありがとうございましたそれでは今日も推しのために働く